せーのバーチャーノンバーこんにちはシークットノンバーですいよいよ4月7日ライキンラファンミーティングが開催になりますそしてなんと私たち今渋谷のストリームホームに来てますわみんなどうですかドキドキもう日本に来ていろいろ準備も始めてるんですけど当日は質問ボックスもあるので 私たちのこと気になることがあればぜひぜひ書いてくださいそしてなんとファンミーティングの配信も決定しましたわー YouTube で生配信されますので会場に来られない方々はぜひそちらでも見てください4月7日7時半開演ですので皆さんぜひお越しください